どうしてこの景色を忘れていたんだろう最初は地獄に落ちたのかと思ったでも違った罰なんかじゃないこれはきっと本調だ今度こそ今度こそ僕は生きるんだこの服や人達ぐらい当てられるかもな俺らとお前は The Faraway Paladin Mondays and Tuesdays at 8pm on Animax